こんにちは G です今回は VLC の話ですご存知の通り VLC はさまざまなフォーマットの動画が再生できるメディアプレイヤーです VLC をより有効に使えるようメジャーじゃないさまざまな機能をご紹介していきますまずはラジオインターネットの下の2行をクリックすると 登録済みのラジオ曲が表示されて、クリックで視聴できます。最初から登録されているラジオ曲も多いので、一通りはお試しください。 別のラジオ局を追加することもできます。おすすめはシャウトキャスト。ご覧の URL にアクセスして、リッスンをクリックするとラジオ局がリストされます。WinAmp ンンを作ってる会社なんですが、インターネットラジオ配信ができるサービスがシャウトキャストです。ジャンルからラジオ局を選んで、 ダウンロードボタンを押して WinAmp か AnyPlayer いずれかを選びますファイルを保存を選んでダウンロードしますもう一つ同じようにダウンロードするんですがファイル保存ではなくて直接 VLC で再生させることもできますただしこの場合は ラジオ局の情報はプレイリストに残りません先ほどダウンロードしたファイルを VLC にドラッグして再生してみます 今度は「ポッドキャストを追加してみます NPR を検索して「ポッドキャストをメニューから選びますここでは「Wow in the World」を選んで RSS リンクをコピーします VLC のポッドキャストの右側のプラスアイコンをクリックして URL をペーストします。Hey, Mindy here. And before we start the show, I just wanted to invite you and your family to become members of the World Organization of WOWZERS.Hey, guys, Mindy here. Just wanted to let you know that we'll be back with all new episodes of WOW and NHK ワールドニュースを検索してみますすごい17か国語もあるんだベンガル語と言われてもわかんないから英語版の URL をコピーして VLC のポッドキャストにペーストします With the news from Tokyo. 次は動画です。YouTube を VLC で見るんですが、ショートカットを含めてご紹介します。まずブラウザで YouTube で見たい動画を選んで URL をコピーします。VLC で メディアメニューから「ネットワークストリームを開く」を選んで URL をコピーメディアメニューの「クリップボードから URL を開く」を使うと キーボードショートカットが使えて簡単です。 でももっと簡単なのは YouTube から直接ドラッグする方法です YouTube でも利用できないものがあります古いものはダメなようですね、YouTube デイリーモーション以外のほとんどのウェブ動画はうまく動作しませんまあそれで十分ですけどねだけど何か大事なことを忘れてないそう大人の楽しみがないじゃないかポーンなんとかとか X なんとかとかはどうなんだこの点については世界は一つ みんながいろいろ考えてくれてますのでご紹介します。画面の URL に移動します。VLC の公式サイトです。左のメニューから VLC プレイリストパーサーズをクリック。上から2番目のポーンなんとかをインストールする手順をご紹介します。アイコンをクリックして、 少し下にスクロール。ファイルズをクリックします。拡張紙が LUA のファイルをクリックしてダウンロードボタンをクリック。このサイトは遅いので少し待たされますが、ファイルを保存するを選んでダウンロードフォルダー内にファイルがダウンロードされていることを確認します。 次にターミナルを起動します画面の2行をタイプしますこの操作は VLC の作業フォルダー内に「プレイリスト」という名前のフォルダーを作りアクセス権を与えただけですホームフォルダーを別に開きます 上矢印アイコンをクリックして USR フォルダを開きますシェアフォルダ内の VLC フォルダを開きます LUA フォルダ内に先ほど作成したプレイリストフォルダがありますのでその中にダウンロードした p h o n h u b l u a ファイルをコピーします 一度 V. L. C. を終了して、再度立ち上げ直します。ポーンなんとかのウェブサイトを開きます。 適当な動画を VLC にドラッグします VLC で見れるようになりましたね YouTube もポーンなんとかもブラウザーで見れるのになんで VLC?VLC VLC だと録画できるんですそれ以外のメリットはありません最後は動画再生時のおもちゃをご紹介 まずは動画を再生します今回も東洋タイヤの動画ですツールメニューからエフェクトとフィルターを選びますビデオエフェクトタブでジオメトリータブを選びます最初は回転です回転をチェックすると ホイイールルででリアルタイムに画面回転できます次はインタラクティブズームチェックすると再生画面左上にサムネイルが出てきてズーム位置を変更できますズームの大きさはその下の三角アイコンで調整しますこれもやりすぎるとちょっと気持ち悪くなります 最後はパズルゲームピースを動かせますが意味分かりません今回は VLC のマイナーな機能をご紹介しましたがお楽しみいただけましたでしょうかご覧いただきありがとうございました今週は孫がずっと我が家にいます編集しようととすると キーボードを叩きに来る。原稿を書こうとすると、マウスを持って走る。動画の中身がないのは、あいつのせいだいやほんと可愛い孫です。ではまた次回。